雨の中でこんにちは、再生数が全然伸びない MF ゴースト聖地巡礼動画、第2戦、足ノ子 GT のバトルコースを走っていきましょう。芦ノ湖スカイラインを北上して、湖沿いに帰ってくる、シンプルながらトリッキーなコースですね。雨男っぷりが発揮されての曇り空、もう霧が出てきますが、逆に考えるんだ。 原作再現っぽいと、開き直ってやがる。箱根周りは道も狭い CTC も使えないし、料金所が多いのがめんどくさいですなさあスタート地点の料金所ゲートに来ました。雨の全開ダッシュは、4WD 有利だぞ。それにしても視界悪いですね。作中のレーサーたちは、この視界の中で600馬力をベタ組かよ。裏カン、R8、ニスモ GTR の3台組が、開始直後にポジションアップ。 この冒頭数秒の出来事が、バトル全体を左右することだってあるんだぜ。矢沢栄吉二の、東道塾のおじさんがそんなこと言ってたような。雨、路面が荒れ気味、ストレートは長くない。ケイマンとアルピーヌを先頭に、スリッピートラップに流れ込んでいく。どこの右コーナーだったんでしょうか。裏感が盛大に膨らんでしまい、NSX に早速抜き返される。馬力だけある中で、車重をハイグリップタイヤでごまかそうってか、日本の峠はそんなに甘くないぜ。鹿が飛び出してきそうな恐怖の中、 い島島の舗装を抜けていくなんか警察の立て看板あったんだけど高知の住宅地の抜け道に置いとけよしれっと自治ちされる高知県民の安全意識さてインスタ撮影にぴったりな広場がありますね富士山も雲がれ雨男すぎて富士山も拝めないのを趣があるように言うな歩行者も来ないくせに速度取り締まりをするような区間に金を払わされるんだし せっかく走るなら、より道を推奨いたします。ここら辺からダウンヒルへ、小り峠分岐で、バトルコースは右折していきます。これさ、別の道から入ってくると、料金所なしで通れる区間があるんじゃねえの大丈夫ガバガバじゃねなんてことを思いつつ、足の子スカイラインも残り少なくなってきました。86の前を走る AMGGTR、せっかくの大トルクも、この雨じゃ生かせないっすね。イニカグトプリウスミサイル。 さあこの辺りのうねうね区間、左コーナーの入り口で、アウトから86が並びに行く。立ち上がりで思うように加速していけないメルセデス。折り返しの右コーナーで、86に先行を許してしまった。小尻料金所を抜けて、前半の足の子スカイラインセクションは以上となります。ノンストップで行っていいんだよね。箱根周りの有料道路はよくわからん。そして小尻新橋を抜けていきます。86の前にはポルシェ。 そこそこ進みまして、とても特徴的な U の字カーブへ、M6 の後ろでチャンスを伺っていたニスモ GTR、このヘアピンの立ち上がりで、隙を逃さずインをついて前に出ます。 完全な U の字ではなく、道路幅そのものも広く、立ち上がれば、雨の中でそこそこ長い登り勾配が続く、M6 にとっては不運でしたね。やっぱ GTR はトラクションの塊だぜ。そこからしばらくは、40キロ制限の、勾配と急カーブ混じりのうねうね道が続きます。中途半端に馬力があるでかいだけの車より、軽ターボでガンガンに踏んでいく方が、走ってても早いでしょうな。ここまで来るのが早かったな。 一旦カナタを突き放したポルシェも、こんな道の中で86に追いつかれる。トラクションで勝るポルシェに対し、コーナーへの侵入から中盤までの部分で、勝負をかけることにしたカナタ。私はここだと思います。またカナタが、侵入でアウトに、ブレーキング中に右スレスレで入り、真横をキープしたまま旋回する。そこにいられてはアクセルを踏めない、右に肉薄され、加速しながら立ち上がっていくための、ラインを潰されてしまったポルシェ。片桐のコーナリングは早いんだよ。 時速にすればわずか2キロから3キロでも、競り合いで前に出るには十分すぎる。86の先には R8、追いつけるのでしょうか原作が掲載中し、アニメ化されたとして流行るんでしょうか女の子要素も薄い中、ガルパンや獣フレンズみたいに行くとは思えないんですが。古来ファンには色物要素を嫌がられ、女の子で新規を釣ることにおいても失敗気味な、宇宙戦艦ヤマトみたいにならないでくれよな。アウディ、早い車です。4WD を作るキャリアでは世界一のメーカーです。クアトロか。 さて、斜め右奥へと曲がっていく交差点を越え、第一線コースを逆走します。初戦レースでは、その車の後陣だけは浴びるなと、ウラカンとフェラーリが、激しい競り合いをしていましたね。実はこの信号機を直進するとすぐ、イニディのバトルコースだった斜曲がりに入れます。第一線の方では椿ラインの真横を通ったし、箱根はイニディにも MF ゴーストにも、縁がある地ですね。この大きな下り勾配の U ターン、これがまた面倒くさいんだよな。ブレーキを離すタイミングやハンドルの回し方、 走行ラインというか、インに付くポイントや侵入、何か見すると、綺麗には回れない。残念、バスのお出ましだ。ここもオーバーテイクがあった交差点ですね。左折して、狭い湖畔を吹っ飛ばしていく、恐怖の超高速セクションに飛び込んでいきます。東京の渋谷に、スクランブル交差点あるでしょ 箱根においてのそれが、この芦ノ湖東海岸なんじゃないかな。まあ観光地紹介みたいな、ありきたりなことをするつもりはないんだ。カーブはち ょ, くちょくあるけど、どれも緩くて、500馬力機械パワーを踏めば、瞬間的には殺人的なスピードに到達しそうだ。雨と勾配、フルスロットルでは抜けられないコーナーが、総合バランスを問う。駅伝ストレートに出てきました。1、位2の2台と、3位以降の差は、すでにこのストレート1本分です。 久しぶりの長い直線、NSX の後ろにいた裏ンが、水しぶきで前が見えない中、強行突破のオーバーテイクを試みる。しかし追い抜きには至らず失敗。その後ろで、ニスモの GTR が、AMG の GTR に襲いかかる。こっちにおいては成功してしまいました。 シレット解説に来ていたゼロの池田さんは、エンジン搭載位置の違いが正否を分けたという。こんな直線の立ち上がり加速で、差が出るもんかね。何せこの雨とハイスピードですからね、路面水量にもよりますが、多分タイヤが水の膜に浮くでしょう。その中で、ロスなく加速していくこと、コーナーの立ち上がりから、ストレートエンドまでの、10秒内ような全開区間の、コンマ1秒にも満たないような差。 これが積もって、順位変動が生まれたのかもしれませんね。モータースポーツの世界の、コンマ1秒はシビアだからな。なんてことがありつつ、ここから3キロほど昼クライムとなります。記憶が正しければ、撮影時は朝8時頃。前日の夜8時に家を出て、徹夜で東京をレンタルスポーツカーで走った帰り、ここを右折して2周目に入っていくのですが、私はここを西へ進んで、名古屋方面へと帰らせていただきます。漫画の6巻も終わり、運命のファイナルラップ、さてどうなる まあ映像を使い回しますよね。2周目はクラッシュも起きます。ネタバレ上等聖地巡礼号。この辺りで解説は、600を超えるバカパワーと、横幅2メートルを超える馬鹿デカボデー。それを極太ハイグリップタイヤと、緻密な電子制御で粉飾して、バカ高い値段で売り付ける。そんな海外のスーパーカーをィスり始めます。 LFA は GTR より遅いからクソとか、マゼラティグランプーリズモは500馬力ないからクソとか言ってる人、えてるー。どの道タイヤと路面のところで滑ってしまうから、雨が降ってしまうと、有効に使えるパワーは、せいぜい250馬力程度。そういうわけです。ちょうど86のパワーとかぶるな。MF ゴーストの方の86は、勾配ではなく、雨を味方につけたか。なんて話をしていたら、 3位以降の集団が、ゲートをくぐって2周目に飛び込んでいく。その際、巻き上げられる水しぶきで視界が消滅することを嫌って、左右交互にゲート突撃をするという、珍しい光景が繰り広げられます。ここを200キロで抜けるのは、確かに恐怖以外の何者でもないよな、ゼロ視界はまず無理だ。同じ映像を使い回したせいで、繰り返しの多いコンテンツ判定を受けても嫌なので、要点だけまとめていきます。2周目冒頭、ずっと2位で様子見していたアルピーヌが、1位の K マンを、イニディ最終決 戦ののラストの連続 s 字張りにオーバーバテイクします次の左コーナー、旋回に入っていくケイマンの左リアをアルピーヌがドツク、意打ちで姿勢を乱されている間にインに入られてしまった。わずかにアルピーヌが前にいる状態で右ターン、入り口でケイマンがアウトへ向けぶつけ返す。外へ流される中、アクセルは踏む。 流れたリアはガードレールに当たるが、車は前に滑っていく。アウトからかぶせるアルピーヌ、譲らぬマンと再度接触するも、そのまま前に出てしまった。漫画を元に脳内で挙動をシミュレートするだけでも鳥肌もの。 アニメ版においても、イニディのアドレナリンパートのような迫力を持って、描かれることに期待です。さて、足の子スカイライン後半は、三国峠という山道に入ります。上りから下りに切り替わるタイミング、人間の三半規管が適応するまでの間、わずかな隙が生まれる。インからブレーキングしていくアウディに、86が右から仕掛ける。そこにいられちゃアクセル踏めねえだろ。 3センチの間隔で並ぶ2台車体を横に向けたドリフトイン、コースを塞ぐためか、飛び込みの隙を消すためか、アウディをパスして詰めてきた86に、焦る裏感の上し、気をつけろか言はないブース、くさすでに限界のペースで走っており、ふらふらになっている中に、86のプレッシャーが襲う、勾配に翻弄され回り出す裏感スピンモードは収まらず、 なんでや一般通貨裏間 g t 3巫女あとはまあ AMG に詰まってる BMW をアルファの女の子がパスしたりロータスの兄貴がスピンしたりスーピーンしたーー後のリカバリーがうまかったやめさげてよまあそんなところですわところ変わってフェラーリがポルシェの GT3 を煽る RR 信者と RR 会議派のどつき合いここのコーナー立ち上がりでリアから当てて押してしまう抜けないけど当たりそうなら押してしまえいや それ以上の意思表示か。ヒートアップしていく攻防戦。多分、1周目で彼方が、オーバーテイクをしたのと同じ場所。わずかに突っ込みすぎた911。スピードが落ちきらず、じわじわアウトに膨らむ。アクセルオフによる急激な荷重変化を嫌い、わずかにスロットルを戻しながら、自然に立ち直るよう操作。するも戻らずアウト側の茂みへ直撃。繰り返しの右スライドを制御できず、次の右コーナー、左リアが壁に当たってしまう。そこそこ長い直線だし、入り口から左リア当てて、どうし アニメ版での詳細な描写に期待しましょう幸いにもリタイアにはならずポジションを大きく落としての復帰です雨の恐ろしさというのは実際に自分で走って怖い思いをしないとわからないものだそれでも経験があれば事故らないなんてものはないんだサテ n SX に追いついた86この左コーナーでインに飛び込みますが旋回後のストレートがそれをさせてくれない一方で戦闘2台前に出た後に必死で逃げ続けるアルピーヌですがこれっぽっちも 突き放せないそれどころかこのストレートで並ばれかけるもケイマンに乗るべっけんパワーはわざと引くレースは3周心理戦が続きます後ろの方では GTR がさっき事故らなかった方のポルシェをまたオーバーテイクしました事故らなかった方で終盤で失速した初戦と違って勢いに乗るにスもの相場旬この雨がタイヤの損耗を抑えてくれるからタイヤマネジメントに気が回らないほどヒートアップしても にはならならいんだこの辺りで雨はやみ、車が巻き上げる水しぶきも減ってくる。さっき間違えたけど、みんなが3周目入っていく。ついにファイナルラップです。その頃、足の子スカイラインの登録間では、急に霧が出てきた。前も見えないほどの濃霧だ。まさかのレース続行、イミビー世界らしくなってきました。 スカイラインに入った直後からもやってたから、原作ではどこからがノームなのかわかりません。これくらいは視界が悪くなってるかもしれませんね。時速30キロ以下というのが、視界消失時の参考速度です。色調補正で雰囲気を誤魔化しても、やっぱり違うよな、道すらも見えないから。まあ行動でドライブするんじゃなくてレースですからね。このレベルの情報量しか、フロントガラスからは得られないっていうのもありえる。こんなレベルかはわからないですが、霧の中は高速で駆け抜ける彼方一瞬で NSX。 の脇を抜け視界から消ええていいった一寸先も見えななような状況で原作7巻は終わりますあっという間にもう一台前のフェラーリも抜き去ってしまいました雨が止ヤンダ86の半では消えていく一方今のうちに離さなければこの前半区間の仕上げがレースの勝敗を分けそうだ後ろの方ではチきった AMG にアルファと M6 が詰まるカーナビを拡大し道の中央を維持するというチキン奏法耐えかねた方針の女の子が先行します 歩行者や対向者を気にしなくていいって、羨ましいですが、やっと霧を抜けた。視力を尽くした彼方、霧の中だけで12秒分も先頭に近づいた。だが大事なのは後ろとのタイム差だ。作れたマージンは約9秒、乾いていく路面とパワー差、逃げ切れるのでしょうか。すっかり定番となったヘアピン。1位で逃げる差は足り、絶対に来るべっけんパワーの仕掛けに、対応できるか焦っています。そして86とフェラーリ、その差は 8.5 秒。 こうしている間にも路面は乾いていくぞどちらも 100% がチンコモードでデンジャラスゾーンに突入していく姿は見えなくてもコンマ1秒もなくせない戦い筑波さんのダウンヒルを思い出しますねあの時は約5秒のマージンがあったっけこの信号機箱根院のところでハーフ27秒パワーセクションが控えているからな油断できないぞ この信号機のところまで進んできて、どこのラインで計測してるのか知らないんだけど、斜面の奥の地形を予想しながら入って、7.19 秒。これ原作者の方、どういうシミュレーションでこのタイム差を出してるんでしょうかね。マシンスペックと、ドライバーの技能や天候、タイヤのいたわり方、路面、高低差、変数が多すぎて想像もつかないが、 直線の長さを見つ、つ、微妙に調整を重ねて出したのだろうか、ここの連続ヘアピンで少しは86が離すだろうが、降りてしまえばパワー差が炸裂する。一方、さっきの林道区間では、足回りに不具合を抱えたポルシェが大きくペースダウンし、ロータスに追いつかれてしまいました。満身創痍の GT3 に、張り合う余力は残されていません。1ポイントでも拾い集める。そんな気持ちでゴールへ、そういえば沢わたくんが言っていた、ハーフスピンフェイント、どんな技だったんですかね。 前回の仕掛けのタイミングから、ニスモ GTR が何回もオーバーテイクした、あの直線のストレートエンド、ベッケンバワーはそこで仕掛けてくると呼んだ沢谷くん。後続車格乱マニューバー、繰り出すならここしかない、言いけませんでした。ブレーキングでインに入られ不発。2周目で抜かれかけた通り、加速力の差はカバーしきれない。1位を守りきれなかったアルピーヌ沢谷くんの後ろで、86とフェラーリの差は、2.68 秒まで縮まってしまった。ついに86の背中が映る。 ルックア・ボンバーさあ手後ろで R8 に並びに行ったアイバシュンスも直線では決着せず並走したままこの右旋回86とフェラーリの差は今の短い直線1本分しかないさあ並走中のニスモとアウディどうなるかムガム中で踏むアイバシュンなきアクセル音でアウト側の R8 に接触するアテイサ ETS の特性を生かしたムガム中プレスここで張り合って今シーズンずっと使う車を壊すわけにはいかない 名声を貫いたアウディ坂本、終年負け、いよいよ張り付かれてしまった86、器用にブロッキングしながら、コーナリングスピードを生かして最後のアタック、ブロックにならない程度に入らせない。そんな間合いを保つ彼方を前に、コーナー勝負をやめたフェラーリアカバゴール地点は、足の子スカイラインに入るために右折するところ、戦闘では、1位で k イマンがフィニッシュ。視覚的にも心理的にも熱い、名バトルでしたね。さて最終 SG。 降下したの右カーブを抜けた、左の先がゴールなんだ。このわずかな上り直線で、パワーを炸裂させてインに並びに行くフェラーリ。だが86の侵入が早すぎて入れない。ラスト2個目のコーナーで抜ききれなかったフェラーリ。この次の左が最終コーナーだ。かなり道路幅が広くなり、端に寄せればブロックできるというものでもない。勝敗がかかっている86、アクセル全開の飛び込み。 ブレーキなんか踏んでられない赤羽の瞬時の状況判断により早めに旋回を終え直線で踏む時間を長く取るラインへ立ち上がりで一大分員に入ってベタ踏みするフェラーリゴール直前一射新聞を馬力差がまあどうなるかは原作だかアニメ見てのお楽しみということでドラレコ映像と架空の文章だけじゃ味気ないからなここまで見ても見てなくても原作漫画は買おうぜこの動画作るのに6時間 報われる労力じゃないけど、MFG を盛り上がれ。次こそは祈れ晴れ。今外で雪降ってるんだよな。